みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。えー、今回はまたクリスマス特集の、ね、ホワイトクリスマスを弾いちゃうじゃないかという内容になっておりますして、この動画の中ではボーカルの解説をさせていただこうかなと思います。とりあえず音源を聴いていただいてわかるかと思うんですけれども、えー、3人、3声和音というやつですね。3人のボーカルからこう成り立っているようなアレンジになっております。うもしうちのバンドには1人しかボーカルがいないぜ、 ということでしたらメインボーカルだけでも OK ですし、もし他にもやりたいよという人がいるようでしたら、どんどんパートを増やしたりしていただければ OK ですし、もしくは逆にやりたいよという人があまりにも多いと、たくさんいる場合でも、それぞれのパートを2人ずつやったり3人ずつやったりとかして、もう結構合唱スタイルみたいな感じにやっても全然いいかなと思います。そのなはが皆さんのお友達の都合に合わせて調整をしていただければという感じです。 で、この動画の中では主にメインとしてそれぞれのこのボーカルのキー設定の仕方を説明させていただきたいんですけれどもちょっと男の子と女の子のねこの待機の差も含めてちょっとそんな話をつらつらさせていただこうかなと思いますとりあえずまずメインボーカルメインボーカルが一番低い音がこのドシャープで一番高い音がここのみです普通に男の子が歌う分には結構低い方のブルになるかなと 思います。普通の男の子でもこのラとかそのぐらいのと、まあ、この辺でも全然出てしまう子がいるのでドシャープは全然余裕で出せると思います。で、ミドの音もそんなに言うほど高い音でもないので、まあ、普通に立てて全然出せる範囲かなと特に最近ねカラオケとかよく行くような若い男の子はもう結構高い音出る人が多いんで、まあ、ソとかラとかシとか、えー、人によってはドまで出る人もいると思いますし、まあ、こんな感じでソあドシャープからミまで の待機という感じです。もうこのままで普通に男の子は結構歌いやすいかなと思います。でも、ちょっとこれ低いよという場合は、えー、キーを D から E に変えてやってしまいましょう。ギターとベース の, その音程楽器、弦楽器の人に2フレットを上にしてもらって弾いていただいて、 例えば、5フレット弾かなきゃいけないとこだったら7フレット。7フレット弾かなきゃいけないとこだったら9フレットみたいな感じで、フレットを上げてもらって、キーを D から E にチェンジしましょう。胃腸しましょう。そうすると、もうちょっと声の、ボーカルのラインが高くなって、気持ちよく歌えるようになるかなと思います。もし、そのままでは弾くよということでしたら、2フレット上げて弾いてみてください。そうすると、男の子は結構歌いやすいかなと。そのままでももちろん OK ですけれども。でもし・・・・・・ メインボーカルを女の子が歌う場合がありましたら、この音程をです、ね、そのまま1オクターブ上げると、ちょっと辛い子が多いと思うんですよ。まあ、ドシャープがいいとしても、上のミが辛いいという子が結構多いかと思います。結構このミ、女の子の音は普通に出るんですけれども、ちょっとこう辛い。ブルーに入ってくるかなと。特に伸、ね、び伸びと伸ばさなきゃいけなかったりするので、その下のこのレノドと。 このレの音をガと伸ばすなきゃいけなたりするので、人によってはちょっとこの辺つらいかなとなるかと思います。なので、もしつらいよということでしたら、今度は逆に弦楽器の人に2フレットを下げて弾いてもらいましょう。そうするとちょうどいい具合かなと。弦楽器の人に2フレットを下げてもらってで、ボーカルは1オクターブ上で歌うという感じです。そうすると、キーが D から C になって、だいぶ歌いやすく。 ななるかなと思います。大体、女の子だとこの辺、ソラシドあたりうう、くらいがすごい歌いやすい範囲だと思いますので、そんな調整をするとメインボーカルもできるかなと思います。まあ、もちろんこのまま歌えるよという人だったらそれはそれでいいんですけれども、ちょっとサらい場合は2フレットを避けてやってみてください。で、次、ボーカル2に関してなんですけれども、実はこのパートが一番帯域が広くて難しいです。 一番低い音はメインボーカルと一緒でドシャープの音。それで、一番高い音はメインボーカル の, この一番高いミの音を飛び抜けて、ラまでいかなければいけません。トレラレラーのところで。でも、男の子でも裏声を使えばラの音とかも全然出るので、もし男の子が歌うという場合でしたら、このままでも OK です。それで、男の子がこのボーカルに歌う場合は、2フレット上がってても、 2フレット下がってても、どっちでもそのままいけると思います。えー、裏声とか使って、ちょっとこう優しい感じでコーラスしてあげると良いかなという感じです。で、もし、ボーカル2のパートを女の子が歌う場合は、やっぱりこの一番下のドシャーブの音がつらいので、一部分、オクターブをグワッと上げて弾いていくことに歌う、歌っていくことにしましょう。そうすると、このドシャーブじゃなくて、一番低い音がラの音になって、 ここは出せる。で、上も出せるみたいな感じになるかと思います、えーと。具体的にどこを1オクターブ上げるかというと、えー、ボーカルの楽譜の2枚目。そのまま楽譜通り歌うとするとここからサード<音楽> さすがにちょっとつらいんですよ。なので、この「I used to know」までをオクターブを上げて歌いましょう。えー、ここからということです。「I dream of a white Christmas.Just once and once I used to know. I used to know.」まで。ここからは楽譜に。When the tree talk, listen, you didn't to hear. みたいな感じで歌っていくと。 いいかなと思います。ちょっと女の子にとっては、ね、少し低めのキーかなという感じがするとは思うんですけれども、まあ、そんな感じの調整をすることで、女の子でも歌えるかなという感じです。それで、えーとボ、ボーカル2を女の子が歌う場合は、キーを2フレット上げた場合は、全然むしろバン材バンになるかと思います。全然いける範囲です。けど、キーを2フレット下げて弾く場合は、ちょっと下のソの音が辛くなってくるかなという感じですね。この辺はちょっと うまくく調整をしてください。このまんまでも結構低めではあるんですけれども、2フレット下げると結構歌える人、限られてくると思います。低いキーが得意な子に限られてきてしまうので、その辺はちょっと、ね、それぞれの皆さんの生体 の,、ね、の帯域に合わせて調整をしていただければという感じでしょうか。で、最後、ボーカルさんに関してなんですけれども、ちょっと中途半端なキーなんですね。 上の層と下の層はシャープ。この音。オクターブそのまま上げたりとかするにはちょっと微妙ですし、その音は高すぎますし、かといって部分的に上げるのもちょっと難しいですし、男の子が歌う場合は、うん、このままやっちゃって大丈夫です。上で上げても、下に下げても、まあ、どっちでも全然歌えると思います。でも、女の子が、ね、これを歌うのはちょっとつらいと思うので、基本的にボーカルさんは男の子専用というふうに考えたほうがいいと思い 無難かと思います。す。そんな感じですもし、胃腸、音楽理論とかに詳しくて、ある程度このアレンジとかもできちゃう方は、えーとね、どんどんその人のそれぞれのボーカルさんの都合に合わせて、あの都合を合わせられるというか、まあ、調整できると思うんですけれども、基本的にはボーカルさんは男の子専用でいきましょう。というわけで、とりあえずまとめますと、ボーカル1、男の子はそのままでも OK、えー、もし低いと感じたならば2フレット上げましょう。 で、女の子が歌う場合は2フレット下げてオクタブで歌うということです。そうすると歌いやすくなる。でも、もちろんそのままでも OK。ボーカルに関しては男の子はそのままで OK です。2フレット上になっても大丈夫だし、2フレット下になっても大丈夫だと思います。でも、女の子が歌う場合は I o Christmas! の I used to のまで。 I use to ュ e a r までをオクターブ上げて弾く、歌うというふうにすると、ちょっとよいかなと。で、キーが2フレット上がる分にはいいと思うんですけれども、2フレット下がるとちょっとつらいと思います。その辺は要調整です。で、ボーカルさんに関しては、男の子選評。これはキーが上がっても下がっても、たぶんどっちでもいける感じですね。そんな感じになります。で、うーとちょっとこれは余談ですけれども、あ, のーあ、い, いや余談の前にちょっと。 合わせの話をしましょう。合わせ。最初 の, この楽譜で言えば1枚目の部分なんですけれども、普通にこうテンポがなくてフリーテンポで進んでいくような感じなんですよ。なので、もし3人で、もしくは3人以上、4人、5人、6人、7人、8人、9人とかで歌う場合は、結構この合わせる練習をしないとつ、え、ら、ー、いと思います。なんていうんうですかね。その ザ・サーニン・シャイン・ザ・グラス・イズ・グリーンのリズムが合わなかったりとかするとどうしてもぐちゃぐちゃとなってしまうので、まあ、誰かはその、ね、バンドリーダーというわけじゃないですけれどもある程度こう指揮したりとかする人もしくはその、ね、この口でこのタイミングで歌うよっていうのをアピールできる人を1人決めてでその人にこう合わせるようにちゃんと練習をするとよいかなと思いますちなみに僕の場合はちょっとまあ恥ずかしい話なんですけれども1回動画であの僕がこう 指揮をしている動画を撮って、ワン、ツー、スリー、フォー、shining, the g ン、a s s is green!」みたいな感じで、ディディーン、ディーディーって感じで、そのビデオを撮影して、それをパソコンに映して、それを見ながら歌ってたような感じです。やっぱそういう目安がないと、さすがにフリーテンポはつらいので、指揮してもいいですし、口でアピールしてもいいですし、誰か一人決めて、その人に合わせるように。 練習をしていくというような感じにしていくとよいかなと思います。で、もし逆に、うん、逆にじゃないか、もしバンドに1人しかボーカルがいなくて、ギターの人にバッキングを弾いてもらう場合は、まあ、ギターの人に、ね、あの合わせてもらうような感じで、割とこのフリーダムなテンポでも大丈夫なので、えー、ギターの人にうまい具合に合わせてもらいましょう。そんな感じです。メインの話はそんな感じ。で、ここからちょっと余談になるんですけれども、なんかこの話を聞いてて、女の子の方がやっぱなんか制限が多い感じがしますよね。 なんかこうね女の子はちょっとキー下げると辛いとか、ここはちょっと多分無理とかって。えっ、ー、とですね実はその男の子の方がなんかこう帯域が広いんですよ。えー、メインボーカルの一番低い音、どしゃっていましたけれども、人によってはもう全然下も出ます。<音声>ダちょっとミノートとか。 結構低いんですけれども、そのくらいまで出ちゃう人もいますし、そで、そこから上の方にたどっていくと・<音楽><音楽>・みたいな感じで。人によってはこの身ぐらいまで出ちゃう人もいるんですね。そうすると、1、2、3オクターブぐらいは行けちゃうんですよ。けど、女の子の場合だとこのラソラ辺。ラとソラ辺。 この辺が結構微妙なラインですね。まあ、低いキーが得意な子だったら、ね、ミぐらいまで出きちゃうと思うんですけれども、ラとかソはこの辺が、やっぱりこのボーダー、なんですかね。結構一つの目安という感じですかね。で、ここから、このくらいのミが結構限界かなと。このファシャープ、ソまでいける人は結構限られるかと思います。 そうすると、ね、この「ミから「ラまでって考えると、やっぱり1オクターブ半くらいで、どうしても幅が狭くなってしまうと。これはまあ普通にもう体の作り上は仕方がないことなんですけれども、まあ、そんな感じで、女の子のほうが制限が多かったりとかするので、できるだけその女の子の都合を優先してあげましょうということです。もし、ボーカルの中に女の子がいる場合はということですよ。男の子しかいない場合は、適当で大丈夫です。 そんな感じでしょうか、まあ。普通にキーだけの話、キーの設定の話になりましたけれども、え僕が伝えたかった話は以上でございます。で、あとはまあこういうキーボードとか、ね、用意したりとかして、まあ、自分でこう、ね、しっかり音程の確認をするという感じですう。iPhone とか iPad とかでもいいですし、そういうアプリを使ってまあこの楽譜をちょこちょこなぞってみると。で、それと一緒にこう歌ってみたりとか、 もしくは僕が用意した音源と一緒に歌ってみたりとかして、もう自分の、ね、歌うべきメロディーを体の中にしっかり刻み込むという感じでやっていただけるとよいかなと思います。やっぱりこの合唱スタイルになれないと、相手の音にすごいつられてしまうというか、同じキーを歌ってしまいがちなんですけれども、もうこれを、ね、乗り越えるには練習しかないので、もう何度も何度も歌ったりとかして、えー、自分のメロディーを体に刻み込んでください。 でも、それがまたうまい具合に習得すると、なんかこう調和を楽しめるというか、なんかそんな感じになってくるんですよ。例えば、一人の人がソの音を出していると。でそのソの音に対して僕がどの音をぶわっと出すと、5度とい う, こうきれいなハモリになるんですけれども、なんかそのハモリをコントロールするというか、調和をコントロールするというか、なんかそんな感じを楽しめるんですね。ぜひ。 でそこまで習得していただけると嬉しいなという感じです。えー、ちょっとコーラスやったことがないぜなんていう方もチャレンジしていただけると嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。えー、まあこのキーボード、僕は今回サンタさんに6000円ぐらい払っていただきましたけれども、うん、まあ6000円とかでね、こんなの買えるんで、うん、もし余裕がある方は、 練習するときにね、みんなでこういうの持ち寄ったりとか、もしくは誰か1人買ったりとかして、一緒にこうキーの確認とかしながらできるとすごくいいかなと思います。これのもう一枚小さい緑色のサイズもあるんですけれども、そちらとかは普通に3、4000円ぐらいで買いたいとかするので、まあ、こういった実機を1つ買ってみるのもよいかと思います。すごくおすすめです、こんなおもちゃキーボード。軽いし、電池で動くし、そこそこ音大きいし。 じゃあ、そんな感じで、ボーカルの話は終わりにさせていただきましょう。えー、いつもの一言になってしまいますけれども、練習ということです。頑張って収録をしてみてください。それではまたお会いする日まで。さよなら。